パート5遺伝子の変異ですね5番目を見ていくわけですけれどもそのコーディン遺伝子に差があるのかという問いを立てることができるわけですでじゃあまあ実際コーディン遺伝子のですね塩基配列を皆さんと一緒に見ていきましょうって見るとこの ATGCCCC とか ATATTT って並んでてもう何のこっちゃらわ か, からないわけですね まあ、これは困りまコーディン遺伝子っていうことなので、まあ、タンパク質を高度している領域っていうのがあるんで、まあ、アミノ酸の配列を見ることができるんで、アミノ酸配列を見てみましょう。まあ、そうすると、大体このー今度は MERSS っていうかちょっとアルファベットの文字の種類が増えて、その分ちょっと短くなったっていう感じで、まあ、これもまあ文字の羅列じゃわで何だかわからないんですけども、 ちょっと短いんで比較の仕様はあるだろうと。じゃあ他の生物と比較できるよねということなので、まあ今ガチャガチャしてますけれども、これをこう買って。 キャット直してあげてですね、他の生物と比較してやるとですね、まあ、いくつか分かることがあって、2つ重要な点があって、でも金魚には2つコーディン遺伝子があると、で、鯉にもこう2つコーディン遺伝子があると。まあ、これ2つあると名前がややこしくなるので、今ここではですね、コーディン A、コーディン B と命名してですね、お話を進めます。で、このコーディン A の方をさらに詳しく見ると、 この自分たちが最初に見たこの一つのワッキンでオランダ獅子頭のコーディン A にはなんかコーディン A のオランダ獅子頭のコーディン A が妙にこう短いのが分かったんですよねでこれは何なんだろうなっていうことなんですけどどう思うとそのですね127番目の あのアミノ酸がです、ね、その127番目以降がどうもその作れなくなっている、なので私、この E127X 対立遺伝子と名前を付けたんですけども、これはどうもです、ね、あのグルタミン酸を作るところが収止コドンになって、収、うん、止コドンというのはもうこれ以上、アミノ酸作らなくてタンパク質でかくする必要ないですという命令が出ちゃうんですけども、これが出てしまうとです、ね、非常にこの遺伝子、短く遺伝子、この、 えーえー、この DNA 配列から作られるアミノ酸の配列の長さが短くなってしまうということが分かっている、まあ、要はオランダ種頭のコーディン A 遺伝子はまあ短いとで。で まあ、この数字の羅列だと何のこっちゃらわからないんですけど、この他の生き物と比べても保存されているところとか、どこに多様性があるとか、どこに変異が入っているかなっていうのをいろいろ見ていくと、ですね、まあ、大体その遺伝子の構造っていうのが大体分かって、えー、ともう金魚のみならず、コーディン遺伝子っていうのは、ですね1、2、3、4、4つの CR ドメイン、システインリッチドメインっていうのがあって、でここにどうも変異が入ってると。 で金魚のコーディン A 遺伝子のオランダ獅シ子シ頭のコーディン A 遺伝子はですねこのシステインリッチドメイン1234のこの234がこう抜けてしまっている短いですねアミノ酸配列しかコードしていないということが分かりますでコーディン A コーディン B ってこう2つ見つかったんですけどもちょっと変わったのが見つかったのは結局コーディン A だけだったのでこの際まあ B はまあ無視してです、ね、A だけを引っ越して 比較してみますねでコーディング A の野生型とコーディング E の E127X 変異型、まあ、この2つ、まあ、この WT でワイルドなやつっていう意味で、野生のやつっていう意味でワイルドタイプ、WT って出てきたらこの長いコーディング A 遺伝子で、この変異型 E127X って言ったらこの短いとまあ覚えてくださればいいんですけど、これ2つ 差, はある差があると。 でこれどっちがどっちをどういうふうに持ってるんだっていうのを調べるために8種類のふたの金魚一、まあ、つの金魚も含めたらまあ9種類なんですけど一つの金魚いくつか見ましたで8種類のふたの金魚の鑑賞魚の鑑賞用のふた金魚をまあ見てみたんですけどもすべてが E127X を同型接合で持っているとで同型接合っていうと何だか ちょっと分かりにくいですけど、まあお母さんとお父さんから遺伝子受け継ぐわけなんですけどね、どうもこの2つをに分かれた、あ2つをになった観賞用の金魚というのは、お父さん、お母さんの 母, 母親、父親から E127X の変異型を受け継いでいるということが分かりました。ででつをにはですねあの 野生型を受け継いでいるのと、野生型と変異型を受け継いでるやつがいるということになるんですけども、自分の見た限りでは、観賞用のふたを金魚は E127X、E127X のこの型を、この遺 伝, 型をも遺伝子型を持っているということが分かりました。ただ、まあ、たまたまね、自分が観察したのが、自分が見たのがそうだったってこともあるので、しっかり検証しなくちゃいけないので、戻し交配実験をやりました。 えー、っとまあ戻し口肺っていうのはその野生型に変異型をかけて、えー、かけ合わせて人工授精やってでそれで得られた第一世代にもう一回変異型をかけてで尾っぽが1つのやつと2つのやつが出てくるのでこの2つのやつも1つのやつも中の遺伝子どんなになってるのかなっていうのを調べるとでそうするとんこの第2世代の タオ の, の金魚126個体中ですね、126個体すべてがですね、E127X の変異型を持っていたので、もうこの E127X 対立遺伝子がタオ金魚を作ってるっていうのは、これはもう間違いなかろうと、遺伝学的に間違いなかろうとなるわけであります。